ある人物の存在にはっと気づいたキングプリンス、イカキンプリのメンバーが目を輝かせながら大きく手を振った。気づいた相手は腰のあたりで小さく手を振って答える。平野志洋、25歳は感慨深げに日を見つめ、その目は潤んでいた。あの別れからもう4年が経っていたのだ。鈴鹿サーキットで3年ぶりに開催された F1 日本グランプリ。 9日の決勝には、岸田文雄首相も出席した。内閣総理大臣が来場するのは日本レースイベントの歴史上、初めてのことだ。多くの著名人が観戦に訪れる中、ひときわ目を引いたのは、ある5人の姿だった。金プリのメンバーが全員揃ってきていたんです。レッドブルレーシングのガレージを訪れ、年間チャンピオンを決めたオランダ出身のレーシングドライバー。 マックス・フェルスタッペン選手に挨拶していました。居合わせた観客。キンプリはホンダのプロジェクト、ホンダハートのキャラクターに起用されていることから、10月6日から8日の愛知名古屋でのコンサートを終えた後、鈴鹿サーキットを訪れたようだ。彼らの来場は告知されておらず、会場にいた F1 ファンには驚きを持って迎えられた。しかし、衝撃を受けたのは、キンプリも同じ。 会場に意外なゲストが来ていたからである。元メンバーの岩橋玄樹さん25歳が来場していました。岩橋さんのお父さんは大の車好き。その影響もあって小さい頃からテレビで F1 を見ていたそうで、18歳で免許を取得してからはいろいろな車に乗って、その度にカスタマイズしてきたんだとか。 今回は鈴鹿に来て実際のレースを見てみたかったのでしょうね。テレビ局関係者。パニック障害の治療に専念するため、岩橋が休養を発表したのは、キンプリが待望のデビューを果たしてからわずか5ヶ月後、2018年11月のことだった。 翌年2月17日一部の活動を再開すると発表した岩橋さんでしたが28日になって引き続き休養することを報告。以降、なかなか復帰のめどが立たないまま時間が過ぎていった。金プリのメンダーはとにかく仲が良くてお互いを信頼していました。 残された5人は、この間、岩橋さんの1日も早い復帰を願い、日々の仕事に励んでいたそうです。前でテレビ局関係者。だが、メンバーの願いも虚しく、岩橋の状態は完全には回復しなかった。2021年の3月末で金プリを脱退し、事務所を退場。その後は、米ロサンゼルスと日本を拠点に、ソロとして活動を開始。 この夏には初のアルバムを出すなど、ファンに元気な姿を見せ始めていた。だが、この間、岩橋が金プリのメンバーと一緒に姿を現すことはなかった。だからこの日、岩橋と5人の再会は、多くの人にとってサプライズだった。もち、単に教えてもらった、あるファンは名古屋でのコンサート後、 ホンダハートの関係で金プリが来るかもしれないという淡い期待を胸に、鈴鹿に足を伸ばし、奇跡の光景を目の当たりにしたのだという。関係者席にいた5人が突然集まって集合写真を撮り始めた時のこと。岸くん、ゆうた27歳が自撮りで5人が入るようにスマホを構えたのですが、ググッと煽るようにレンズを向けた。 実は、その上の階に岩橋くんがいて、彼が入るようにアングルを上に向けていたようなんです。平野くんは上の岩橋くんを見つめ指を指していた。まるでロミオとジュリエットのようなシーンは感動的で、悲鳴を上げてしまいました。別の目撃者もこう話す。関係者しか入れない部屋で6人が集まっていたという情報があるようです。 もう二度と彼ら全員が揃うことはないと思っていたので、金プリファンにとって忘れられない一日となりました。この日の夜、岩橋はインスタグラムを更新し、こう記した。幸せ、感謝、大好き今日はそんな一日でした岩橋玄樹一話6文字んって久々に呼ばれた、ショーそして、頭の上で両手の指を3本ずつ出すポーズを撮った写真を投稿した。 このポーズはファンの間では、キンプリが挨拶する際によくするポーズとして知られている。6人揃ってファンの前に姿を見せたのは、実に4年ぶりのこと。だが、彼らの関係は、岩橋の脱退後も決して途切れたわけではなかった。キンプリはライブでのマックでも、たびたび岩橋さんのことを話題にしてきました。 例えば今年9月の横浜アリーナでのライブで、平野くんが V ネックについてトークを繰り広げた時のこと。ふと、俺、モチタンに教えてもらったんだよね、と言い、他のメンバー全員が、ああそうだよね、と頷き、ファンを驚かせました。音楽関係者。モチタンはキンプリメンバー内での岩橋のあだ名だ。音楽関係者が続ける。 脱退したからといって彼らの友情まで終わったわけではない。岩橋さんは今らを拠点にしていますが、メンバーとは連絡を取り合い、帰国の際には会うこともあるそうです。中でも親密なのは平野さん。平野さんがジャニーズに入って最初に仲良くなったのが岩橋さんなんです。金プリ内で唯一の同級生で、ファンの間では岩平というコンビ名で知られていました。 平野さんはクールに見えて常に熱い人。二人はよくテレビ電話で話していて、ライブ前には励ましの言葉を送り合っているそうです。これまでドラマで幾度も主演を務めてきた金プリのメンバーたち。10月スタートの秋ドラマでは、平野が黒詐欺 TBSK で高橋海人23歳がボーイフレンド降臨。テレビ朝日系で主演を務める。 キンプリのメンバーにはそれぞれ光る個性がある。さらに仲がいいのも魅力です。彼らがわちゃわちゃと絡んでいるのを見るのがみんな大好きなんです。どんなに多忙でも他のメンバーへの気遣いを気付かさずいい距離感を保っている彼らは今後もさらなる飛躍が期待できると思います。芸能関係者。久しぶりに見せてくれた6でファンを冠涙させたキンプリ。